こんにちは、デュウケーン博士。はーい、エリック。だいぶお疲れのようだな。そんなことはないわ。それで仮装はもう終わったの今ようやく遺体を焼却し始めたところだ。そう。研究室にはまだ戻らないのかごめん、今は行く気にはなれないわ。そういえばアマンダはどうなるの上層部の間では、 解剖して内部にあるパーツを取り出す予定らしいその後の処理はそれについてはまだ何もそう分かったわまた夜勤明けで一睡も寝てないのかちょっと考え事をしていたのや彼女たちのことで何か考え事を 私がキャサリンに声をかけていれば、二人は死なずに済んだかもしれないと思えてならないのよ。いた仕方ないことだ。あれは、奴らの奇襲を予測できなかった組織の落ち度だ。もし仮にキャサリンが生きてたとしても、アマンダとファビアナの鉢合わせは必然的で、どちらかが、無力化にされる運命に変わりない。 俺たちはただ後悔と向き合い、前へと進むことしかできねえのさ。そうね。あなたのおかげで少し気持ちが軽くなったわ。これからどこへ行くんだみんなに最後だけ顔を合わせに行くのよ。